忙しい日やお弁当にもおすすめの保育園で大人気の鶏肉レシピ子供が好きな味噌の優しい味でお肉を柔らかく仕上げます葵の給食室今日のレシピは本当にとっても簡単ですあっという間にできちゃいますまずボウルに味噌を入れてありますここに他の調味料も合わせていきましょうお砂糖ですそれからみりんお醤油です ボウルに調味料をすべて入ったらこれを混ぜておきましょうそしたらここに鶏もも肉を入れていきましょう鶏もも肉皮付きのものを使うんですけれども12歳児のお子さんは皮が噛み切りにくいので覗いていただいても大丈夫です 鶏肉のサイズはスーパーで売っているから揚げ用のものを半分にしたものをだいたい12歳児のお子様は2つ345歳児のお子様は3つのせて提供していますそしたらここに鶏もも肉を入れていきましょうちなみに今日は作りやすい分量の倍量のお肉を使ってます よく揉み込んでおきましょう。このつけだれがね、最高に美味しいんですよ。ご飯が進む。私も好きだけど、本当に子供たちにも大人気です。大体いい味噌味にしてくれたら食べてくれるみたいなイメージがあります。ご家庭でやる場合は少量だと思いますので、ジップロックとかに入れて揉み込んでおくと洗い物が少なくなるので便利です。調味料よく揉み込んだらラップをして、 これを15分以上冷蔵庫で寝かせておきましょう。で、この冷蔵庫で寝かせている間にオーブンを200度に予熱しておきましょう。冷蔵庫で漬け込んで15分以上経ちました。そしたらオーブンで焼いていきましょう。オーブンで焼く方がフライパンよりも表面だけが焼きすぎてしまったことがないので、ふんわりと仕上がります。クッキングシートを引いていくんですが、今まで私動画の中で多分言ってなかったんですけど、掃除を楽にしたいという方は、 こういうオーブン料理の時は事前にアルミホイル引いておくと掃除が楽になります。保育園でたくさん作る時は毎回こういう風にしてました。私はあの自宅で作る時はあんまり少量で気にしてなかったんですけど、そういう技もあるよ。っていうのを言っときます。 で、この上にクッキングシートを引くと、汁が垂れても汚れにくいっていう感じですね。そしたら、天板に軽く油を引いておきます。今回、鶏もも肉、皮付きのものを使ってるので、油を抑えたいという場合は、引かないで作る場合もあります。そしたら、これを乗せていくんですけれども、最後に、白ごまを混ぜていきましょう。これでかなりね、香ばしさが増します。これは簡単だし、 美味しいので、お弁当のおかずとかにもおすすめです。あと、この味噌を使うことですごくね、ふんわりと仕上がります。お肉がね、柔らかくなるんです。そしたらもう、あとはここに乗せていくだけ。重なっていると火の通りが悪いので、まんべんなく広げます。重なりがないように。そしたら、いよいよこれをオーブンで焼いていきましょう。 焼けました美味しそう香ばしい匂いがプンプンと充満してます給食給食嬉しいなお手手も綺麗になりましたみんなそろってご挨拶それでは皆さんご一緒にいただきますこれ大好きなんですよ簡単なのに美味しいから私も家でよく作るんですいただきます うん、美味しすぎて涙が出る。いや美味しいご飯が欲しい。お子様用なのでかなり薄味で仕上げてるんですけど、味噌のコクとあとごまの香ばしさが香って。 本当にこれだけでも十分美味しいですご飯がかなり進みます最近食塩量の摂取量の基準値が下がったのでかなりね薄味に作んなきゃいけなくて栄養士さんすごい大変だと思うんですけどそんな中でもこれは特に薄味にしてもかなり美味しく作れるレシピの一品なのでぜひ作ってもらいたいですあとお味噌を使ってるのでかなり柔らかく仕上がってますただ12歳児のお子様はまだ咀嚼の練習段階の年齢になるので ここからさらにハサミで細かくカットしてから提供しましょう本当に簡単なのに柔らかくってジューシーですごく美味しいのでぜひ皆さんも今すぐ作ってください通販番組みたいな感じで終わっちゃったけど本当におすすめです このチャンネルでは一人でも多くのパパやママのお力になりたいと思っています共有ボタンを使ってぜひお困りのお友達にも教えてあげてくださいこのボタンを使えば LINE や Twitter などで簡単にシェアすることができますまた小規模保育園さんや家庭的保育士さんにも負担なく献立をお届けするサポートもしています詳しくは概要欄の一番上をチェックしてみてくださいそれでは今日も元気にいってらっしゃい